皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月30日、真夕社杯が終わりました。お疲れ様でした。今日からまた通常の段位戦に戻りました。とは言っても、今までずっと段位戦をサボっていたため、結構な数の報酬を取り逃しています。今回から頑張って回収していきたいと思います。とりあえず、7段まで上がれば目標達成なので、そこまでは頑張ります。 調べてみたら、累計で75ポイント稼げば7段になれるので、1日1ゲームずつやっていれば余裕ですね。まずは1ゲームいってきます。勢い余って2試合やってしまいました。やはり、段位戦の4ゲーム制の方が、勝っても負けても納得できますね。2試合で17ポイント稼げましたので、残り58ポイントです。全部4位でも20日もあれば届く計算ですね。